この時間、零時を過ぎると。布団を敷くんですけど、その間。こうやってあや、あや、甘えます。あ、やめません。甘える。おはよう、ジャンくん、ぽんちゃん。ね、うまそうだね、じゃんくん。 じゃんくん。ぽんちゃん、ぽんちゃんはもう起きてるね。猫、うん、っぽい。じゃんくん猫っぽい。<笑>さあ、始まりまーす。はーい。はーい。はいはい。 はーいこの時間0時を過ぎると布団を敷くんですけどその間こうやってあやあ甘えますあやめません甘えるポンちゃんですポンちゃんはいはいはいポンちゃんおなかおなかふんふんふんふんポンちゃん 待っちゃはいポンちゃん。 はいはい。はい、んちゃんはい、い カメラを置きたいいいい、ととけどあ、あちちょっと怖いちゃん怖いちっとんんゃははい。はいはい はい、そろそろ布団の敷き終わるんですけどもういいですかはいはいはいあんちゃんはいはいッキ消すよはいはいはいははい